10番は合格ライン合格ライン上はねやっぱり10番合格ラインに届いたのは10番の方10番の方は合格ライン対してると思います百秋ぶどうの動画 こんにちは百種武道具店のムがですやってますかおー商談審査の季節ですね初段、二段、三段までは順調に来たっていう人も、四段、五段となると、ちょっとね、難しく感じてる人もいるかもしれません。今日のビデオは、そんな四段、五段を受信する人にぴったりな動画になります。今日のビデオを見るだけで、四段、五段の合格、不合格の基準が知りたい。今の自分の剣道に足らないところを知りたい。商談審査の当日に向けて、どのような稽古をしたらいいか具体的に知りたい。 とといいったことが分かりりまますすやマジで勉強になります特に受診する人は1回見て終わりとかじゃなくて何回か繰り返してみてください必ずそこに新しい気づきがあります今日のビデオはね剣道日本さんの2021年の3月号についてた付録を許可いただいた上で紹介しています詳しいビデオの説明はもう後回しにするとして早速ですけども4段の模擬審査見ていきましょう始め you <laughs> Yeah! 先生合格したのは何番ですか10番は合格ライン合格ライン上はねやっぱり番合格ラインに届いたのは10番の方だ10番の方は合格ラインに対していると思います 11番と12番の人は11番12番については合格ラインまでまだ足してないかなで11番12番の方はちょっと鍛錬の度合いがね練り上げが不足しておられるという気がいたしますまあ11番の方もいまいちかなっていう感じですね合格ラインもう少しだろうと思ってますただ今日の段階ではまだかなと思いますね10番の人おめでとう合格した理由を教えてくださいやはり3人の立ち合いの中で一番気力がある一番鋭い打ちをするのは10番の気力 それから打突の打ち切りこういうものが思い切り踏み込んでやはりあの素晴らしい打ちにつながっていると思います10番の方大変勢いもあるし技の切れもよく有効打突も取れてるいわゆる勝負の具合では勝っております合格した10番の人ですがそれでもここを直した方がいいというのはありますか と特に当たらなかったときに届かなかったときに前傾になるところがありますそれが修正されたら文句なしになると思います10番ちょっとねあの気になったのはその、ね、あの右手の握りがねちょっと若干開き気味それからあ と,、えー、と最初はですね所詮かなんかを出すときに体が沈んでから。 こう言ってたね非常に気になるのはね市内の握りがたびたびこう遊んでられる自分でこう リ, リズムを作ってられて癖ですねこ れ, これはピタッと収まるようにならなきゃ磁場の方握りが気になります握ったり緩めたり手の握りがね剣道は一瞬相手の隙を捉えたその隙が相手一瞬の隙を捉えて打つもんなんですよ一方通行で出る時はいいんですけど一番最初にですね11番の人と立ち上がって最初受けたんですね相手の目を受けました私はもっっとああなたたぐららい実力があったら 立ち上がった瞬間に一につまりさあ動いてみろって動いてるぞってこれをつつ狙って立ち上がってほしいですねそこから始まると全部変わってくると思いますもうちょっと束長くした方が良さそうですね短すぎますねもうちょっとこれぐらい開かないとね本当の力が伝わってきませんそれから自由操作ができません研究してみてください11番と12番共通してアドバイスはありますか 11番と12番につきましては逆に今の当たらなかった時に体勢が崩れる届かなかった時とかあるいは裁かれた時とか体勢が崩れてしまうあるいは勢いが止まってしまうそれでも裁かれてもダーンといくその気力とかね勢いとかねそういうものがやっぱりこれからは要求されてくると思いますそれであと11番12番まずね気迫が足りないね気迫がもう少しねともうパッとその立ち合った第一声ぐらいぐうわーっと 腹から出るその気合をそうすると自然とね、脱ずにもう勢いが出てくる11番の方まずどこから直していけばいいですか11番については技を出すべき機会が的確に捉えられてないいわゆる自分で距離的に届きそうだなと思ったら行くそういう癖がまだ多く見られますだから相手とのやり取りの中でチャンスが生まれてくるということを稽古の中で掴まれると随分違ってくるかと思 それでやっぱり番身もうなんかこうかって言ってもう少し懐を大きく堂々とありされた方がいいですよね11番の方については両肘がね先ほどちょっとありましちょっと張りすぎていらっしゃってえ技に滑らかさが打突に滑らかさが発揮できないでいらっしゃる11番の方自分の内間の研究してくださいここで地内を食事の ま, ま触れていきます触れる ちょっと入るこの辺は相手の動性を伺います交差行ったら手は押さえ返す癖があるなこの人は裏を攻めたら裏にこうしないを裁く癖があるなそれでここなら打てるなて時にガーンと自慢に入って技を起こしていきますただやーパッとこういってるんですねだから成功だから自信持って打てる技につなげるためにはそこのところを研究してあとは捨てて打つところにもっと気を配ってください気迫気力で打ってください 12番の方、今後どういう傾向をしていけばいいですか ？12 番は特にあの王子技を使う時に対応する時に相手が例えば10の力で来たのに対して、自分は3か4でしか返してないんです。結局自分があの光らないし、自分の力が発揮できないですよね。だから、例えば相手が10。で来たら13の力で返さないと。そういう爆発力を。やはり。 つけてていくくいことは必要になってくるかと12番はやっぱりね構えた時にこうやってもっとグッと胸を張ってそれでやっぱり若干ねこう攻め込むとかなんかのね動きが緩慢だからもう少し鋭く パ, パッそうしないと相手がねやっぱ動揺しないそういうところ注意してください12番の方はもやや張りすぎが見られてしかも打ち起こしがね見えすぎるんですね瞬間的に、ね、スパッていくんじゃなくてよいしょっていうような感じで。 打ち起こしが見えすすぎていますそこでそのあたりが規制のため規制を発するっていうことをためたものを爆発させるっていう傾向これから心がけていただきたい。規制をためる規制を爆発的に発揮すると。 いうことのためにはですね規制の充実と同時に間合 い, を図るといきなりスッと前に入ってしまったんではまだ十分ためきらない時にもう打つべき時に来てしまっているから慌てて手を出してら。るだから規制を発するためには間合いを十分取っておいて事人あたりではもう最高潮に規制が盛り上がる充実しているとそこからあとは打つべき機会を捉えるまで我慢をするとそういう規制と間合いの関係をこれからの稽古で身につけていただきたいと思います 12番の方、打ち組み稽古、かかり稽古、もっと徹してください、捨ててください、生き上がるまで、自分で5を力を使ったっていうと、まだ自分でね、自分で甘いです、周りからもう一本来い、もう一本来い、まだまだ君にはもう一本力もう一本打てる力があるってね、えー、そんなに僕に力あるのかってぐらいね、どんどんどんどん先輩や先生方にお願いして、どんどんどんどん打ち組みやってください、そうすると、持ち力がついてきます、そこから審査に向かったら、素晴らしい結果が出るでしょう、どうぞ稽古に所持してください。 お疲れ様でした。いかがでしたいつもよりちょっと動画長くなっちゃったんだけど模擬審査だからこそこうやって直接指導が聞けるのはありがたいですよね本番だとそうはいかないもんね合格か不合格かそれしか分かんないもんね阪神八段の先生方の的確なアドバイス言葉の力強さ目力やっぱり勉強になります先生方かっこいいですよね今日のビデオはね最初にもちょっとだけお話ししたんだけど剣道日本さんの2021年の3月号の付録を僕がちょっと分かりやすく編集してご紹介したものです この動画にはね、元に挙があって2008年に撮影された「剣道模擬審査4段5段編」っていう DVD があるんですよこういうの売られてるの今でも剣道日本さんのホームページから買います実はここから来てます多分ね今日のビデオを見てこう感じた人もいると思うんですよ特に年齢が上の人ね確かにね今日の模擬審査素晴らしかった解説も素晴らしかったでもね僕はもう年が上だから30代40代50代だからあんなね20歳代のような若々しい剣道はとてもできないよ 体が動かないだから参考にならないよって感じてる人もいると思うんです僕も45歳だから気持ち本当に分かります 確かにね今回の僕のビデオの中だと4段を受信する20代の3名の方しかご紹介できなかったんですけども、まあ、それでもね勉強になったと思いますが実際の DVD の中ではもう年齢もバラバラ今回3名の8倍24名の方が4段5段の模擬審査に挑まれてますそして同じように阪神の先生方からの好評があります もっとね他の人の模擬審査見たいっていう人はこの DVD をヤフオクとかメルカリって言っちゃまずいのかな、ささんん<笑>ごめんなさいねでもまあ案件じゃないからね1円ももらってるわけじゃないんでで探してもらってもいいと思いますしアマゾンでもあると思うんですけどアマゾンってこの在庫分がなくなるとプレミアがついて値段上がっていくんでそれだったら剣道日本さんの通販サイトだと低価なんでねそっちの方がまだ安い時があるの で, で探されるといいと思います。